皆様こんにちは踊り屋一伝ですよろしくお願いいたしま す, しいいしますえ暑さに負けずに元気よく踊っていきたいと思いますのでどうぞご声援の方よろしくお願いいたしますそれでは参りますライライラクラク<笑>